皆様、こんにちは。私たちは地元流山市で活動しておりますシンバルというチームです、えー、と毎年毎年桜の美しい時にこちらのところで演舞をさせていただいております今日は撮影ということで、えー、と集まったんですがちょっとあの人数の方が集まらなくて少ないんですけれども精一杯踊らせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします 運河について、えー、あ、もういいっすよ。<笑>運河について、えっ、ー、と、私ここに住んでももう40何年になります。毎年毎年綺麗な桜がすごいいいなと思っております。昨日もお散歩でここを歩いておりました。いいですか？いいです。はい、それではいいですか？はい、違反されはい、一番です。 かま、ね<笑><笑><これ><笑><笑>はい。お願いします<笑> it.